食べ比べにお店に来てく。ヘイリー復活チキンタツタユズカオルおろしチキンタツタ年に一度のお宝だ。迷ったらニコカウソップご飯サツタユズカオルおろしもご飯サツタ俺は食う。おろしもアルビダ買って食え食う。復活チキンタツタユズカオルおろしチキンタツタ。 おろしチキンたつた「年に一度のお宝だ!」 ワノ国で見つけたお宝ご飯チキンタツタサンジはかつてのゼフの言葉を思い出していたタツタはご飯が合うに決ばってんだよいつか振ってみたいやっと終えたぜよおれこれうめえなこれを食うなごはんタツタ待ってたぞご飯チキンタツタご飯おろしタツタそしてゆうかおるおろしも次回マクドナルドご飯タツタを俺は食ご飯タツタった 富、名声、タツタ。この世のすべてを手に入れた男、海賊王、ゴールドロジャー。彼の一言は、食欲をかき立てた。今年のタツタが…さあ、せマクドナルドに置いてきた人々は夢を追い続ける。世はまさにチタタ、チキンタツタ時代チキンタツタ復活チキンタツタおろしタツタゆずかおる、おろしチキンタツタさあ、年に一度のお宝だチキンタ